青桐高校ゲーム部の掟その一。目と目が合ったら、決闘しなければならない。お弁当の時間以外。遅刻だ、オラオ ラ, オラ、オラ、積むぞ はい <笑>引き分けねどうやらそのようだなただ次はこうはいかんぞ青桐高校ゲーム部の掟てその1目と目が合ったら決闘しなければならないお弁当の時間以外